ユッキーです今日は内ももと足の外側このももの内側と外側両方の筋肉がバランスよく使えるようになるエクササイズ一緒にやっていきましょうでこれがねできるようになるとすごいスッキリしてきて足がまっすぐになって膝の、ね、痛みとかも予防改善できるようになるのでぜひやってみてくださいはいそれではいきますね 仰向けにに寝転がりまますす、ね、両足を天井に上げていきますで右足が上、左足が下になるようにしてつま先、ポイントつま先、天井を向くようにしていきますねで。そうしたら息を大きく鼻から吸って膝曲げます。この時もつま先、ポイントのまま。で、吐いて骨盤定義、秩でね、何かちょっとつまんで体の中にぐーっと引き上げる感じ。 感じでもいいです。でぐっとつま先天井に持ち上げて足をねぎゅって寄せます。はい吸って緩んで、吐いて、足締めますよ。はい吸って緩んで、吐いて、横から見るとこんな感じ。はい吸って緩んで。 吐いて、はい、吸って緩んで吐いて息ねしっかり吐いておな下腹部がキューとなるまで吐きましょう、はい、吸って緩む吐いて、はい、吸って緩む吐いてちょっとね足が疲れてきた方いるかもしれないですね 吸って緩む吐いて内ももしっかり締めて肛門も締めるよ吸って緩む吐いて肩の力抜いて息吐き切る吸って緩む吐いて吸って緩んだらラスト 内もも締め合ってキープします。肛門もギュッと力入れて、息吐いて、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。力を入れます。ましょう。一回足を下ろしますね。左右にこうやってパターンパターンとしてもらって。はい、そしたら反対いきます。足を天井に上げて、左足が上。 右足が下になるようにして、つま先ピーンと天井に。で、膝はえ股関節90度ぐらい。はい、いきます。吸って、緩む。吐いて、骨盤底筋、膣引き込んで、もしくは肛門ぎゅーっと力入れながら、つま先天井、内ももぎゅっと締めて。はい、吸って、緩む。吐いて、ぎゅーっと内もも締めて、肛門締めて。 吸ってむさあ、吐いでギューッと膣ね膣引き込めれば引き込んでいきましょうこれ尿漏れ対策にもとってもいいエクササイズですはい吸ってゆるむ吐いて、はい、吸ってゆるむ吐いて、はい、吸ってゆるむ吐い て,、はい、っ て, 吐いて内もお尻 締めてね。で、ちつも引き込んで。はい、吸って緩め。吐いて。はい、吸って緩め。吐いて。ちつ引き込んで。はい、吸って緩め。吐いて。はい、吸って 緩, 吐いて、はい、吸って緩んだら。 ラスト一回、ぐーっとつま先天井骨盤定義膣引き込んで、もしくは肛門力内ももを寄せる。十九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。はい、力を抜きましょう。左右にパターン、パターンとしていきます。はい、これね、簡単そうに見えたかもしれないですが、意外とね。 きつかったりしますよねでもこれ、ね、内転筋も一緒に使うから内転筋と骨盤底筋でつながっているのでなので内転筋と骨盤底筋一緒にやることで足のねラインもすごく綺麗になるしあと骨盤底筋、尿漏れ対策もめちゃくちゃなるので、えー、ぜひ、ね、あとね下腹部、下腹ポッコリにも効きますよはい、そしたらね、あともう一セット一緒にやっていきましょうはい、それではどこの横向こうかな そしたらね、右足が最初上左足が下になるようにしてお膝曲がらないようになるべくピーンと張ってつま先も天井ですはい行きます吸って緩ますここで膝開いて緩ますで吐いて内もも締めるようにつま先天井肛門もしくは骨盤的地つぐっと引き込んで息吐きますはい吸って吐いて 吸ってる3吐いて内ももぎゅーっと締めて骨盤底筋縮引き上げて息吐き切るはい吸っている4吐いてはい吸っている5を吐いてはい吸っている6吐いて 息しっかり吐いてはい、吸って緩む七吐いて一応もしめてますかはい、吸って緩む八吐いてはい、吸って緩む九吐いて 吸って緩む10吐いてはい緩んだらラスト1回吐いてつま先天井内ももを締めて骨盤底筋秩引き上げるもしくは肛門を締めて息吐き切る109876543210足を下ろしました。 左右にパターンパターンとして。ほうほうはい、そしたらね、ラスト。左足が上、右足が下。で、つま先ピーンとやる。ね、天井、2セットやるのにすごくこう意味があるので、絶対2セットね、やるようにしていきましょう。はい、それではいきます。吸って開く、吐いて、 吸って開く。吐いて、内もも締めて。肛門締めて。はい、吸って開く。吐いて、内もも締めて、膣引き上げる。膣で何か捕まえた、ぐーっと上に、はい。吸って開く。吐いて、つま先天井、内もも締めて、膣引き上げて、はい。吸って開く。吐いて。 吸って開く吐いて内ももぐっと締めて骨盤定期に膝引き上げてはい吸って開く吐いてはい吸って開く八締めてあと二回吸って開く吐い 開く、吐いて、はい、吸って開いたら、キープ。つま先天井、内もも締めて、骨盤底筋、膣引き上げて、息吐き切る。十九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。はあ、下ろしました。はい、左右に、パタン、パタンとして。 ふうはいはいいかがだったでしょうかこれね続けると足本当にライン変わってきます特にねふくらはぎの下とかね張りがなくなってきたりあとは内ももがしっかり使えるようになるので膝の痛みとかもなくなるし下腹ポッコリも治ってきますはいこちらのチャンネルでは40代50代の忙しいママたちが